お誕生日おめでとうございます今年もこうしてあなたと過ごせて本当に幸せです来年もお祝いさせてくださいねおせち、心を込めて作りました見た目はちょっとあれかもしれませんが味は保証しますはい、どうぞ、召し上がれおせちには魔除けの意味もあるみたいなんですけど素材に魔物を使うの 魔を倒してるからありですよね今年もこうやってみんなでおいしいものをたくさん食べていきたいですねこうして料理を食べるのはいつものことですけどお正月を一緒に過ごしてるって思うとなんだか照れちゃいますね毎年こうやってあなたに手作りおせちを食べさせたいって思うのは欲張りでしょうかお誕生日おめでとうございます 今年もこうしてあなたと過ごせて本当に幸せです来年もお祝いさせてくださいねめでたくいきます